生きてるの ねえほら。 電動してるもんね。生きてるな、これ。動いてるな、前に進んでる。んスタッフーあれ、ほら。あれも、ほら。 こ の, この子ってさ、はい、外出てて正解なえっ、ー、と、生子としては、普通、カリりのコって、外で出てきて、割と売ってるものなんですが、うんうん、私もちょっとこのオレンジのタイプ、初めて扱っていて、うんうん、でオレンジだと、もしかしたら単純に目立つから、ある程度、ずっと岩の中いた子なんであ、出てきちゃったのかな、出てきちゃったか、<笑>そうですね。だ 動いてはいるのではかなりあのぽよぽよな子なので、うんまあ、なんか移動してるはじめで水流に乗って一時的に流されちゃ う, う的なものはあると思うので、結構コロコロコロコ ロ, コロしてるからさ、はじ、い、めあれなんか死んじゃったんかなと思ったけど動いてるから。ね、ただ基本岩から全然出てこなかったんで私も久しぶりに見ました。<笑>おお。返してあげた方がいい？あ、えこのままちょっと様子見て自分で戻れなそうなら、ま、後でちょっとやるのと。わかります。はい これ攻撃されへんね魚に。あ あ, あんまり美味しくないからというか、それはあるかもしれないですね。生固定は結構出てきてたもん。そん積極的に襲う魚がいないので。なるほど。まあそれやったらいい、ね。<笑>いや<ー>。<笑>こんな子おったよな。左の方でここ本当本来は結構もっと入れた時の相手としてはもっと積極的でこう言っていろんなところの砂装手で し欲しいなと思って入れたんですが岩から引きこもって出るこなくなところですこれイカリナマコなのイカリナマコです海外産のオレンジのタイプですわかりましたありがとうございます、はい、すいません お欲しいよお ー, あー、上手上手やな。